やってないやろうね棚田さんはやってないやだろうねやってないねあー車がないやなフラハシのため行でございますずいぶん水入ってるね 前 回, 前回2回ぐら来てんだけどもうそこが見えるぐらいね水少なかったねあ や, やったっけ去年の去年の夏ぐらいやったからねものすごく少なかったんやけど久しぶりでございますこんな水がねいっぱいなのはやってないな 棚田さん 田, 中 さ, ん田中さんやってないねあれ次は何を釣ってあんのかねあどこやあの辺5 0 0ーぐらい先やけどここや何か釣ってはんねやろね分からんな。 うん、リール巻いてるか。リール巻いてるね。ブラップバスがおるゆで。まあ、指たんたるよね、その人のね。これずーっと、一生回ると、一時間ぐらいかかるんですよね。<笑>入れ回ったね、これずーっとね。 一週もあと1時間ぐらいかかるますよ。大変ですよ。入り江になってるからね、そうすね、奥まで入り込んでね、あそこに胸坂古墳があんねんけど、あ の, あの奥にね、一回あの辺入ったけど、わからへんとね、<笑>どこあんねんやろね。今日はちょっとね、あと用事があるから行かれへんねんけど。はい、ありがとうございました。これは橋ため池でございました。 ああさんオーロラまで来たけどいなかったねはいありがとうございましたなんか昼来るやんって昼1時ぐらいが来る言うてあったんでねひょっとすれば思ったけど来るの来てないかあそこにね車赤い車止まるんでね来てないねはいじゃあ帰りましょうありがとうございましたコラーシのため息でございました